I am really grateful to all my friends. お友達の皆様本当に感謝しております。Thank you very much for sending me a lot of kind of comments and many kind of messages. 私にたくさんの親切なコメントとたくさんのメッセージを送ってくれてありがとうございます。 兄のさくらにゃこっちが妹のモモにゃ昼間はガバーイ眠たかさ耳もガバーイかよか尻尾やわらかかろう いるをいいことにうん握手くんくんあ、ガナの匂いだそいぎねーまたねーまたね ー, ーまた会いましょうねー酒弁忘れてごめんなさいにゃん